火がつきますまだここ観中で親親 や, や, <笑>やっぱり若いと早いな3日ぐらい前までぼさぼさやったのでさ。 ま、だここはなすごい和紋野郎柄。変わってるよなぁ。う<笑>かん。和紋と顎ひげが入ってます。全部キャラキャラオスも結構。コンボでもなな。この2頭がまだ遅い。あ、あと子全然ない。 た、ね、止まるが<笑>ううね。やはあああ、るんんうななないいがら、ら、ね、ゃ女子やで一個のとやながら次のとと次考えなあなるほどから逃げない考えたら<笑><笑> ンはセチいてるめっちゃついてっ す, <笑>すごい。 うち<笑><笑><笑>の子たちな何<笑>やろ長靴とかほんと踏むよねお客さんの足もほんと踏むよね。<笑><笑> こう歩かせるとさ、なんかなんかここに 足, 足が当たってのそうそうそう、こ う, こう歩くよね。見てないそうね<笑>足元見てない。どう持ってんのやろ。<笑>この今乗ってるよね。乗ってるの乗らへんよね。乗ってることは気にしない感じや。うん、乗ってないと本当に乗ってない。ブ<笑>ラ<笑>インコーストをしてる。ブ<笑>ラインコーストるな。<笑>よけない、ねうん。かわいい。 やだやだやだやだやだやだや だ, やだよし。二、三。はい。後、ろから出た。はい。よしお。前からった。何回もすん。はい。見えへん。<笑>え見えへん。あんたの頭どうしたらいいんだもん禿げん。は い, い。よしおい、うん。画面から外れた。じゃそれ。<笑><ほら><笑> はいあれほらもうクズ出てきたほらもう顔がほら見てあいやーな顔が出てく目が薄くなっていいではいよし多分取れたと思うもっと引いたらよかったかなどう思うかあかんだ<笑>お嬢ちゃんどうしてそんなことをするのおまるちゃんおまるに決まってる<笑>さあどこ通るどこ通るどこ通るなんで足踏んでるの 大回どうやってだと思ってるの もう、もう、もう、ちょっと、頭。